えっと、涙袋ですね、はい、今まで入れられたことはな い, ないですないですか、はいうん 少ない人とかそういう草がありますけど、はい、でもう一つがやっぱりこの涙をまりだろ出してるんだけど周りの脂肪のまとわりついてちょっとこちらがくっきり出にくい あ, がまあこっちらの脂肪が多分少ないと思う、はい、なので入れずっとこういう感じとそれから、うん、ちょっとそれでやってみますはいそいますあとは何よりそうですか、はいうん、質問があればなんだろうこの押したこの入れて、うんうん あんまり触のないですこう触らないのがほんとはいいんですけどだってよくね擦ったりする癖のある人っていうのは、ねはい、まあちょっとしたらそこで血流がよくなったりとかして吸収が早いって言ったいますよくこう、うん、目を描く方の面が減りが早いですとかいうた、はいます 始まりますから、そう始まります。 はい、はい、じゃ起き上がりますえすげえ寝た状態であるあすごいすご い, <笑>すご い, い, い, いい感じだねすごっいいいい感じ す, えぐえぐえすごいエグエグえすごいほらウレモすごいすごいちょっと上見ててねはいちょっと上げます、えー っと左を広めに言うが言すげーう多分いい感じになるからふっくら。 男になりま す, よすげえかわいいうわすごい光消えてもなおすごいすごっすごっはい「このキスで」